ヒラノ仕様、嵐の CM を総取り、ジャニーズの CM キングに、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイドルグループキング、プリンスのメンバーヒラノ仕様が、新たに P&G の消臭剤、ファブリーズ、新 CM キャラクターに起用された。平野は現在4本の CM と契約中で、本 CM で5本目。 池田も反動、液体もス無比 S、無ヒアルファ e x に、ボシュロムジャパンのコンタクトレンズ、ボシュロム、アクアロックス、ワンデー、UV、新、厚生コスメポートのシャンプー、ジュレーム IP、キッコーマン食品の焼肉のタレ、我が家は焼肉屋さん、そして P&G、ファブリーズとなった。現在、CM 出演本数、男性部門、1位の二宮和成の出演本数は9本。 平野の場合まだ5本ですが、うち4本は今年から契約始まったものばかりで、その勢いは十分。CM キングとなる日もそう遠くはないでしょう。広告代理店関係者。このところは、新ビジュアルが公開され、世界のツイッターでトレンドに上がるなど、いよいよソロのタレントしても確立した存在となった平野。CM 出演はその人気を表すバロメーターにもなるわけだが、現在、出演 CM を検証してみると、 そのタレント力が確かなものであることがわかる。まず一本目は、昨年からの契約となっている池田も反動、液体無比 S、ムヒアルファ EX だ。本 CM では、巨大なムヒアルファのパッケージに誘われた平野が、夏の害虫たちの働きについて警告を受けるというシンプルなもの。競合ブランドである、ウナこうの CM には、キスマイフット2のメンバー全員が出演しており、それを、 単独で迎え撃つ平野のタレントパワーが伺える作品となっている。お次は、ボシュロムジャパンのコンタクトレンズ、ボシュロム、アクアロックス、ワンデー、UV、新。が、実は6月に本商品のメインキャラクターに平野が就任することが発表されたものの、現在 CM は未放送である。商品ホームページでは、滴たるレンズという本商品のコンセプトに沿った、びしょ濡れの平野を見ることができる。 いずれテレビでお目にかかる日も遠くないだろう。3本目は、厚生コスメポートのシャンプー、ジュレーム IP。本 CM は長年にわたり、松本潤がメインキャラクターを務めてきており、平野が後継を務めた形になります。ちなみに松本は、厚生の別商品の CM キャラクターを君江龍と共に今年度から務めています。CM ディレクター。そして4本目がキッコンワン食品の焼肉のタレ。 我が家は焼肉屋さんだ。商品自体は違いますが、松本潤もキッコーマンの CM キャラクターを務め、平野が出演するタイミングで交番しており、後継者指名を受けたと代理店内では語られています。また、無比の CM も以前は同じ嵐の相葉正樹が長年にわたってキャラクターを務め、その後継者も平野。担当者としても松本や相葉に匹敵する、格があるという認識で、 国民的な知名度を獲得しつつあることは間違いないでしょう。全室 CM ディレクター。嵐のメンバーの CM 光景を一手に引き受ける平野今まさしく CM キングへの階段を登っていると言っても、過言ではないだろう。諸平野、平野様さんプロフィール。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。